皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月14日、お休みしていた間の出来事を軽く振り返ろうと思います。まず、なんだかよくわかりませんが、なぜかバンマの党4の祭壇を完全制覇しました。職業構成も戦い方も何も変えてないのにです。雇い直したサポート仲間の装備やスキル構成がアップグレードされたおかげかもしれません。 そして、ずっと擦り続けていた、第3回大富豪決定戦、ダークドレアム杯の結果です。皆様の応援のおかげで、見事768位で逃げ切ることができました。こういう大会イベントでランクインできたのは初めてです。今回の大会ルールが、私のスタイルに合っていたような感じです。というわけで、もらった商品の家具と庭具を早速配置しました。自分の名前が入ったアイテムというのはとても嬉しいものですね。